はいあの今年になったの二回目のお伝え記りますけどね、私, で私が出るの今回、ちょっと梅が咲き始めたので持ってたんですよ。はいはい、これね、あのこのまま外を置いておいたら、ここまで来ない、あの十二月のね、初めぐらいに、はい、あの温室がないん で,、うんうん、で、車の中にずっと入れといた。う車の中にいた<笑>そうで、こう袋をかぶせて、はい、で霧吹きで出社しちゃって、正月に咲かなかった、やっぱり。 ちょっと遅かったからねもうちょっと早くやってたらね正月にふやっぱ下げたのねそうかもしれないで玄関先飾る時はね結構いい匂いするんだそうですねうん目の匂い大好きや一応ね去年こう折ったのせいだあ折、ね、で折った時はこうなってでこの辺も折ったんだけど羽がなくなって芽が出てこなくて枯れてしまったのこれ な, なるほど この辺彫刻しようかなと思ってますもっとこういうところを深く掘ってきますからね、うんうん、2月半ばか終わりぐらいにはこれ彫刻できると思うんで、はい、これやっていきたいと思います、はい、続いてこれをね心拍のまを作って、はい、これ鉢がこんな大きいんでね、うん、場所を取るんですよそうです、ね、半分ぐらいになるから こ, れこうたまにしてねこういうやつはとい熟でいこうかなと思ったらやっぱりね県外、はい、今ちょっと県外に凝ってますんでね、はい 見外に作ろうかなっていうことで。もっと倒します、ね。うん、ここ。これがまた先生らしい、うん。こんな感じで、ね、こっちが後ろになるかな。こっちよね、正面よね、こっちにしようかなと思ってるんですよ。ここにこっち。そうすると、ここの。奥が見えてくると思う。んですよ、うんうん、で頭をこの辺に作って。私が、あの、こう見解を作ったら、頭作らないで。はいはい。 この辺ががーってはぐじゃない、うん、今回こう頭を作ってみようかなっ て, って、こうまとまりました。前にあの、かんたさん針金かけた。やつあって、うん。あれみたいな感じ。そうそうそうそう。あのー、それあとは、これもシャリが全然入ってないんでね、うん、シャリつけていこうかなと思って針金外してるから、わから、来年の冬になるかもわかんないですよね。今日やるのはこれなんですよね。そ, それで、ねはい、今日寒いんですない。基本は七度。 今日マイナス2度になるっていい最低気温、うん。で明日からまた寒くなるみたいですよね。はい、でカ、ね、ンちゃんがね、カンちゃんが今日はあのハウスの中でやってるけど、はい、ストーブ用意してく。優しいよ、ここですよ。ね、これ暖かいですよ。暖かいです。でここでこの心拍にあれがな、ね、をかけていこうかなって。さっき ね, うねこうやって持ち上げたら骨折ってうこ抜けちゃった。これ僕が<笑><笑>とりあえず水たんないの怖かったから言って。で, でこれも心拍玉を作ります。はい。 てこう巻いてきますからねそれから枝を抜いて熟慮はどう決めるか、うん、今日初めているんでそうですね、うん、さっき見せた<笑>どうしようかなと思って<笑>、はい、考えながらあのやっていきますからす、ね、これ多分素材的にちっちゃくもできるし、うん、ちっちゃくもちっちゃくもね大きくも、ね、長くもでき る, からきできるそうでこれのいいところっていうのはこの模様がかなり細かいものがついてて、ねはい、足元 ここからもう1センチぐらいのとこで曲がついてますからねこれだったらもうどうにでも作っていけるから、はい、かなり面白い木になるんじゃないかなと思いますただしゃりつけはねちょっと無理かなそうですね文人にしても曲が入りすぎです、ね、そうちょっと曲が文人だと入りすぎてるかなってう感じでねちょっと真夏らしいというかねこれ巻きながらねちょっと考えていきます考えていちょっとき落とします、はい 足元がまだ出てくるかもうちょっと出した方がいいと思うんですよね、ねこれね最初、足元出さないでね、針金かけちゃうとね、こう、かなり間が空いてるやつがあるんですよね、うん、一回必ず、こう、少し掘って、足元を見てから、針金かけていった方がいいと思います、ねはい、ちょっとこ う, こう根っこ、こあるんですけど、はい、これはいらないんで、取っちゃいますか、この根っこ。 眼鏡かけか、ね、たあとこうしゃりつけがどっちみちはしゃりつけていかなくちゃいけないんでこういうところから引っ張っていけるからねこうい、ね、う陣があるからそうです、ね、これから伝わっていけるいんだ今はやんないです。はい これなんか前の YouTube 見てた時この最で質問があってこの巻いて水はどうのこうのって何か質問があったと思うんですけどこれはねこう目がこんな荒いですから、はい、水は普通にやってれば大丈夫水な中につけてもいいしねこれ何のためにやってるかって言うと土が流れ出さないようにやってるだけですからねそして ね, れねこれこれあそこでしょう こ, れこれ使ってみるのこれあの不織布っていうのああ 畑なんかでこれで、全部強く巻けてるやつ防寒のためにこう巻いちゃってもいいんだの、うん、から水 入, 水入ってくる。で、湿気も保てる。なるほどこれ切ってのやってますよ、うん。ちょっときついことやったなってやつは。これの代わりに こ, これ使っ て, こ れ, 使ってる、うん、これ100円でって百円でってますうん、はい。これ何メートルだ、ね、これ。うん、これ15メートルぐらいあるんじゃないの十五メートルあ 長さ四メートル。全然違った。四メートル。<笑>プラス一メートル。お突きでしたこれ。五メートルだったね。5メートルだった。15メートルだった。傷とか、弱いやつは、少しこう、周り巻いちゃって、針金くるくるって縛っとく。根の周り違う違う。木にここ巻いちゃう、ここに。ここに。ああ、こうやって巻いちゃうんですか巻いちゃう。ええ。一応ね、心拍を強くやってたやつがいいんだけど、巻いてある。ええ。 ちょっとね浅いなこことなくなっちゃったね。ここ でこれ鉢から抜いて、はい、チンポカダマ作ったんですけど、はい、あとこの樹液をど う, い う, ふうに持って行くかっていうのをどういう風うに立てていくか。今針金止まってるんで、してみますか止まってるとか。とりあえず下が曲がってるから上も曲げとこうっていう感じで曲げておきました。ね、あ下に曲があるからここを使っておいたんだ、うん。上もちょっと曲げて、それ外したんだけど、一 回, 一回もう一回曲げておきました。分身鳥を作っつっても。 強すぎるような感じ、ここ模様がね。うねこう、ゆらゆらとした感じがないから、こッコつけて、こっち吹き流しにするか、はい、もっともっと強く、下こう持ってっちゃうか。持ってっちゃうかですね。この字が効いてるねこ、これね。ちょっと見えないこれね。じゃあ、で、これをここ返してくれる。はははそれから、もう圏外にしちゃうかね。うん。こう圏外が面白いと思う。この、この字。先生、見えないですよ。うん。うん、うん、じゃなくて。先生。 <笑>み見えない。見えない見えない。あ、そうですね。そこの陣が面白い。これがいいから、こっちからこうやって見えない、これ。この陣ああ、そこの字。はいはい。この立ち上がりの、ここで2曲目ぐらいか。これはい、かクってこれが落ちてる。うん。ちょっと見どころになるかなっていう感じするんですよ、うん。なるほど。で、これでこう持ってくるか。見外にしちゃおうか。見外にしますか。見外だったら結構作れると思う。うん。まあ、見外でもちょっと悩みますよね、これ。 どうするか、はい。ちょっとね、あの、構想があるの決まんないな。決まんないけど、うん、一応針、ね、針金かけてって言います。かけながらまた考えてて。見外か、こうやって片方に吹き流しにするか、それとも、こう、ぐちゃぐちゃってこうまとめるか、うん。そう、三通りだと思うんだけど、うん。でね、枝の出方がね、片側だけなんだ、これ。だから、正面が、こっちには持ってこないんですよ。この後ろ枝なくなっちゃう、ねうんで。正面はこっちにしてくるしかないかな。もんが刺さりますね。えー ちょっとこれ上使い難しいな こ, ここからここまで幹見せるために抜ちゃいますこれ枝。もうん、完全に3本3本になってるな。こっここに抜いてきますかね。これがスタートの枝、反対側出す。これ見れなくなるの。でこっちだから今度こっちへ出す。あとはちゃんとできちゃうね。 これで針金掛けていきます、はい。これは残すってことです、ね。でこれは後で切ります。いらなけりゃ。うん、こ, でこの辺にこう持ってこられる可能性もあるからね。これね。はい、じゃ針金掛けていきます、はい。アルミ線できますから。アルミ 線, 線高いんでアルミ線高。<笑>高いからね。そうせすごく上がっちゃったん、ね、です、ね。あ<笑>の針金を刺さないで、こうやって巻いていきます。はい、最初とてちょっとあの狭くして、ずっと巻いてるんです。うん 固定させずに止めると細かく、やっぱり細かい方が、細かいまで付けられる。一、は、気、い、細か い,、はい。45度よりも角度、もっと小さくなってますかね。太さは 2.5 ミリですか、はい、針金の太さ。太さこれ 2.5。2.5。アルミ製の 2.5 ミリ。はい。あれ短かったか。いや、作詞をくるんだそう。<笑><笑>ちょっと短かった短かったです。 緊急消火か。こここここここここれれれすんんんかかかかかかででいいのかって分かんない<笑><怖>いの<笑>のなな去年もここで言いつけちゃったたた<笑>ああらやしししだだりましたねてう アルミ線ばっかりかかえてるとどうせ隠れなくなっちゃうこれ。これ<笑>やろうけいからね。どうせ隠れなくなっちゃうから。<笑>あと酒屋 1.5 でかけてきますから。はい、一応ね幹には針がねかかってます。はい、かけ隠終わったんで。剣郭で作ったけどさ。こんな感じで。 ここからずっと下がってきます。下がると思うんだけどね、これ。ちょっと。防災埼玉が。なっておりますが。これ、必ずこ、はい使はい、っちこっち買うときは。金持ってはだまですからね、これ、はい。針金を持って。針金持つ。金、はい、持ったら持つるって買うわけ、それだわっちゃうから、これ元のほうが。こう針金、こうやって持つか、こういうふうに持つか。はい。 で針金を曲げるんです、これ。金曲げんじゃなくて。じゃ防災埼玉とかぶっちゃってましたけど。金曲げようとしてるからね。<笑>だ<か>ら<笑>針金曲げるようにしたいと、うん。ここちょっと強いものを作りますから、<笑>ここに。 こうこうこうこうって閉まっちゃうからねこれ<音声>あっかんないっす <笑>輪になっていけません、ね、この毛はこうここまで細かい模様がついてて、はい、先がちょっと模様がほとんどないですが、うん、同じようにこう少しつけておきますから途中まで、はい、あ針金も細かピッチ細かく<咳>かけてきてましたから、はい、細かい模様を作っていきます。 ってう、うん、い, いっちゃうの倍らミリーミリーっこ逆さまだから、うん。 これこれ立てたら<笑>やっぱり立てると模様がきつすぎるなこれねそ人、うん、でこの曲はないですよねあまりねすっごいたたんでちっちゃい木作るとかまああとはこういう感じですよね、えー、ぐちゃぐちゃっと潰すよりいいと思うな幹がめえた方がいいと思うな、うん、あんまり枝抜かないでけけすかくつきましそうですね、うん 葉っぱの 間, だけ間に針金をずっと通していきますこの枝に模様を作るような形で作っておきますから、はい、もうちょっとしっかりしてくればこう玉ができてきますからねここまでの間 こ, この間はあの針金を葉っぱと葉っぱの間は針金を通していく形はい曲だけつけておいて曲だけつけて、うん、一応ね全部 枝先枝まで針金かけ終わりました、はい。あの全体的な形作ってきますから、はい、枝に模様をつけたり枝を下げたり上げたりして、はい。あ、ここがかかってなかった。もう一個。針金が終わりました。これ長さ持って長くてもいいかなこれ。怖だ。蓮蓮が必要じゃなかったな。蓮<笑>、ね、あそこにもありますよね。<笑>前に作ったやつ。一応正面こっちに取ります。はい。 あら<笑>でしたこれか前作ったこういう県外のやつよりも長さがある分なんか流れはありますね。うんうん ダンジョンになっちゃってしまいいいじゃないですかなんないこれこれで、ここがなくてもこれ出が悪い ね, これね下に出てるから。 なくてもいいんだよ。はい、先端だけ先端のこう長く飛び出すやつだけね、はいはい、てますこういうのもう長く伸ばす必要ないもんね、うん、あともうピンポン玉作っていく、うん、そうピンポン玉のような葉っぱですねそう、はい、失礼しましたこれつつ伸ばしたらできねえからね、うん、あのピンポン玉見たくならないからこう先端はこう上向くて上げときますからねここね途中でこっちの弱ってくるから、うん ね、<笑><笑>あ、行けよ。行<笑>けよ。裏枝にもならない。なんで。つそ<笑><笑><結局><笑>う、チェッカー。あ、いくらかや。作ってね。ま<笑>、ね、あ、かっこいいですよ。<笑>ちょっとね、まだ葉っぱが、かつ、でき、はい、できてないから、こんな感じだよね。うん、一応、幹筋はこれでいいかなっていう感じ。これ。 あのあの要は正面に指、うん、してるからこれねこれはどうするかな逆にこっちを正面にしてくればいいやっぱりねこの木の一番いいところっていうのはここですよ、うん、これができてるから全体的にこう流れちゃできてく る, なるほどでやる前は模様がこのぐらいしかなかったんで、ねはいはね、い でこっち下もこう同じぐらいの模様をつけていったから全体的にのバランスは取れてると思いますよこれね。であと圏外なんでこう先端をいかにうまく作っていくかこれ必ず弱ってきますからね、はい、だんだんだんだんこれ短くなっていまう<笑>そうです、ね、それならないように上の方を少しねあの詰めて調整するとかしていかないとね。 下の方に終わっていくから、うん、たまに上向けて植え替える時はありますもんね。そうそうそう、植え替元気になったらまた県外に戻すみたいなね。りますどうしてもこんな強くなるからね。そうですね。こっちの、あの、養分いかないから。うん、どうやって保管しとくかですね。で、植え替えならないから。県<笑>外だとね、<笑>あと、蜂なんだよね。<笑>蜂探すのも大変だし。毛ほの鉢ってのはほとんどないから ね, ね。あってもね、こんなち、こんな小さい子はね。うん これはやっぱり細い鉢に入れたいよねでこの辺ずっとシャリが入ってくればねそう価値上がると思うこれ、うん、でやって植え替えの時根っこをこうさばいてこう下に持ってこないと、ね、こだけ出ちゃうからねであれですか水苔とかで保護するからね結構よくなってるじないかかっこいいですかっこいいですかっこいい、うん、こです、ね、あとは今年春から夏秋ぐらいまで培養 植え替えした方がいいですも心拍玉だからそうです、ね、鉢の中入れとかないと、うん、こんな感じで前回下に下げて作ったこれ心拍これも模様できてるじゃないこ れ, そうですよこれも先生も開けたんですよ こ, こうできてるもんねこねさあこね先端の方は少し緩くてもいいけどね、うん、鉢にもっとこう近づいてくりゃここにね 点眼すると元気なくなりますね。うん、元気なくなる。ここまでね、ここまでね、だ, んだん短くなってくるから。そう、これだってだ、えー、さ葉っぱさえ良くなりゃも、もう。ね、幹流れも面白いしれもちろん。いくらかできてきてる方が、ここは。こうは。そうですね、そういうやつ。もう、これでまとまるもん。まとまる。まあ、今はね、冬なんで、葉っぱの色は悪いけど、うん。もうちょっと詰まる。こういうのができてくるよね。よくなると。いくなりますよ。 これだってもう普通のもこんがりりすすすぎぎかな<笑>。とと。ちょちょっと曲がりすぎで分るこれやっぱ川崎先生流のい方ですね。この細くて長い<笑>そう今の、ね、外ばっかり作ってるの。県外外到来してるんで。<笑>県外結構作りやすいしさ。 あ場所らららななないから、うん、<笑><笑><笑>いいいかかとこここれれがだってさ、のぐ稲橋みたいな。 これででででままたたこここっっっっちへてててて返返しししくくくくるるるとととか<笑>、うん、<笑>なんかかかいいいいいろろ作る、ま、ず作り方はあると思うううう、ね、一応入らなかったらららううななな形もうこう模様はできてんだからはうっていきば の, なな、はい、の, まま<笑>のまま春まで待機してます。<笑> これもかっこいいですよね、でも、あんまり見ない樹形だけど。こ, こういうのはあんまりないと思うよ、こう、そ、ね、横長の、うん。こんな長いな。これこそ八、八分難しいけどな。ちょっとここが、輪っかが見えないようにした方がいいと思うよ、こ こ, この。こ, こ, ね、こ, この。植え付けの角度でずい変わっちゃうからね。そうですね。ね多分もう本当このぐらい、うん。というわけで、今回は川崎流圏外。<笑> うん、県外として作ったんですよね。ブームねだから横にもできると。<笑>横にもできると思う。<笑>ということで、はい、はい、ありがとうございました。うん